こんにちは、G です Ubuntu20.10 グルービーゴリラが公開されましたラズベリーパイもサポートされてますねアップデートする意味はあまりありませんが最新のカーネルを試したいという方はゴリラに心を惹かれると思いますでもゴリラを導入してもゼロから設定のやり直しです やってみるとこんな感じですまずは設定を開いて日本語表示に切り替えます あれ切り替わらないないもう一度やってみますあ切り替わってるじゃあリスタートしましょう。 やっぱりちゃんと言語パック入れないと日本語にならないですね。動画も動きませんでした。コーディック探して入れないといけないですね。そこで今回は現状の Ubuntu までのままでゴリラにアップグレードする方法をご紹介します。ゴリラへの移行をおすすめするわけではないんですが、 新しいカーネルが欲しいという場合、設定変更なしで今までの資産が活かせます。早い話がこういうことです。お約束のアップデートからです。まて最後のアップデートなので心を込めてやりましょう。sudo apt up update sudo apt up upgrade で、待てを最新の状態にしておきます。 アップグレードコマンドは1行だけです。sudo do-release-d-m u p g r a e d デスクトップとタイプします。u u b 部分2まで 20.04 は LTS なんですが、ゴリラは LTS ではなく通常サポートなので、 タイプが合わないと送られました。LTS とはロングタームサポートの略で5年間サポートされますが通常サポートは9ヶ月だけです。ゴリラは短命だな。該当ファイルのパスを確認しましたので、なので編集します。t o d o nano, etc, update manager, リリースアップグレーズとタイプ文末のプロンプトの行をコメントアウトしてプロンプトイコールノーマルを追記しますもう一度アップグレードのコマンドをタイプします うまくいきましたね。アップグレードが始まりました。新しいカーネルを試したいけど、設定し直すのは面倒という方には、アップグレードがいいかもです。環境はほとんど変化なく、今までの環境も残ったままで、新しいカーネルやグノームに移行できます。 ただしアップグレードするということは LTS ではなくなるので9ヶ月以内に次のアップグレードをしなければなりません後戻りできなくなるわけですくどいようですがアップグレードをする場合にはバックアップがあることを確認の上で作業してください説明欄にリンクを貼っておきますが以前の動画でご紹介した アップルパイベーカーで部分 u のイメージファイルをバックアップとして作成しておけば、いつでも待てに戻すことができます。この動画ではアップグレードの様子をノンストップでご紹介しています。待ってる間に脳書きをというか、そればっかりですけどね。部分 u は年に2回、 4月と10月に大きなアップデートを行います。公開時の年月がバージョン名になります。皆さんが大好きな Ubuntu まては 20.04。2020年4月に公開されたバージョンだからです。だから次のバージョンは 21.04 になります。画面の URL で 部分 u の各バージョンのサポートのタイムテーブルがご覧いただけます。まもなくアップグレードが終わります。私の環境では55分でアップグレードが完了しました。部分 u と待ての違いは待てデスクトップなんですが、当然 GNOME バージョンが異なります。 マテデスクトップはグノーム2がベース。ゴリラは 3.38 です。アップグレードは根血となりますが、この遺伝子の違いは優性遺伝なのかどうか。劣性遺伝なら深刻なトラブルが発生する可能性があります。再起動してアップグレードしたマテゴリラが立ち上がります。 ご覧のようにメニューは何も変わりません。コントロールセンターも同じです。ターミナルで NeoFetch を起動します。OS バージョンとカーネルバージョンをご確認ください。Gnome バージョンもチェックしてみます。 見て回りながら少しお話を。ゴリラは出たばかりなので評価できる段階ではありません。昨日もいくつか試した程度です。アップグレードした後気がついたことがいくつかありますのでご紹介します。一つ目はデスクトップ右上のパネルアイコンの表示がおかしくなったので一旦リセットして修正しました。 二つ目は画面右上のキーボードアイコンをクリックするとフリーズします。コントロールセンターからファイテックスやモズクを使う分には問題はありません。その後、数回再起動後になぜか治りました。三つ目はなぜかスピーチディスパッチャーが立ち上がってて、a l t スーパー S で何か喋ってるんですが、ピッチがおかしくて聞き取れません。 コントロールセンターで支援技術とオンボードで再設定して停止しました。四つ目、VLC が動かなくなりました。入れ替えをしてリスタートして解決しました。五つ目はリブレオフィスが 7.0 になって起動がすごく早くなっています。最初のスプラッシュが読めないぐらい早い。 ご覧いただきありがとうございました。今回は訳あって急遽ゴリラ情報をお届けすることになりました。OS に限らず新しいものをすぐに欲しがるのは世の常、人の常です。でもそれで騙されることが多いこと。それでも欲しがるのは好奇心が旺盛なのかなああ。 それで懲りずに中国製ばかり買ってるんか。ではまた次回。